はい、こんにちは。僕はヒコザイムで、これは日本ウォッチでございます。今日はですね、タコベルアメリカのレストランチェーンが、もう今度日本に上陸する、いろんな国に日本を含めて日本に上陸する計画で、<笑> Facebook に聞いてみたら、これどういう意味かといろん な, なんかアドバイス聞いてみたから、これいいことなのか悪いことなのか、ちょっと聞いてみましょう。 さあその、タコベルそそもそも何なのか。僕のニュージーランドとかあ存在しないしオーストラリアにも存在しなかった気がして日本でも、まあ、食べたことないけどただ一つ横須賀基地の中にあってたまにあのそこに入れるアメリカ人が。 もう出てきてきたまに2時間で潰されたなんか冷たいタコス持ってきてアメリカ人それ見るとうわータコバルで大騒ぎになっちゃうからもうなんでこれすごいもん見たいと思うけど食べたことないからちょっと友達たち、外人の友達たちにこれはどういう意味だろう日本に上 陸, 上陸することなんて簡単に言うとまあ反応が2つありました第一の反応は「やったーもうこれ史上最高のことでもう日本のやっとなんかアメリカの最高のレストランチェーンがもうやってきてもう待ってられない」とか あのそういう喜んでる声がたくさん出てきても。あとの種類の人は2種類目の人はこれはちょっとねよくないですよ。もうそれはなぜよくないかというと大体いろんな意味があるんだけど一つはこれ酒飲んだ後しかこれは美味しくないというかっていう観点とあとなんかすごく繰り返すあのテーマが。 もう日本の総量の人間から出る下痢の総量はまだもうこれで足りないのかもうそれをに加えて日本に上陸するのか の, この下痢という体の動きに関するあのコメントがたくさん出てきましたただ謎だったのが第3種類目のコメントがあった「最高だけど下痢になるぞ」というまあ<笑> これはどうなのか、ちょっともう痩せたい、美味しいもの食べて痩せたい人にはいいかもしれない。よくわかんないけど、とにかく、あの、アメリカ人もこれ狂ってるように、これすごいことだって言ってて、具体的にいつ出るのか計画になってないけど、一応、まあ、あの、イギリスとか、ポーランド、中国、インドとか、もうインド、下痢がし、<笑>もうそお腹が心配だったら、もうそこは大丈夫だろうと思うんだけど、とにかく海外には、もうあのー、まあ今250店舗があることは今度1300に拡大するらして、 やっぱ自分が一番知ってるのはあーシューベス・タ・ストローンの映画の「デモリッション・マン」って確かになんかあの 冷, 冷凍されてその将来に解凍された場合にはレストランが全てたこベルになってたとじゃあ将来全部のレストランたこバルになる、まあ、だったらじゃあ味見してみたいなと思ってるんでまあこれは日本出てきたら多分試しで行きたいと思うんで、あのー、日本に住む外人、まあ、外人っていうか主にアメリカ人によってこれは最高の、史上最高のことだって言ってるんで。 ちょっとね、どういうものなのかもうあのチェックするの楽しみにしているので皆さんもね、日本上陸したらちょっと確認して楽しみにしてください。今日、そのタコバルが日本に上陸するだけの話題でちょっとフォローがあったらもちろんここで報告します。はい、じゃあピース